こんにちは、ブロードです。今日はですね、僕の YouTube の収益を大公開しますという話と、プラス今後 YouTube を始められたい方に向けて、僕がやってきた失敗談を踏まえて何をすべきなのか、どうしたらおすすめですよって話をしていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの話、YouTube の発信の話だったりだとか、あとは生活コスパを下げる月8万円で生活するような生活の仕方を発信しています。よかったらチャンネル登録お願いします。 実際 YouTube 始めたいなとか YouTube これから伸びてるよっていう話を聞いて一度でも YouTube をやってみたいっていう方いらっしゃいませんか僕も YouTube これから伸びるぞと思って入ったうちの一人なんですよで正直だいたい1年ぐらいやってきたんですけどまあ難しいもうね僕のチャンネルを昔から見てくださってる方はわかると思うんですけどまあ難しいもう結構いろんな試行錯誤をしたんですけどなかなか伸びないですよねで特に今 の時代、2020年の1月なんですけれども、もう芸能人のことがバンバン入ってきて、で、テレビ局のこともバンバン入ってきて、面白いコンテンツがどんどん増えてって、で、僕みたいな弱小 YouTuber が、もうどんどん収入が下がっていくと。で、実際結論から言うと、収入だけで言うと2万円から3万円ぐらいの収入にしかなってません。 もう正直このチャンネルの登録者数で2万3万ってそんなに稼いでないんじゃないかなと思ってます。もう単純に、ただ単純に YouTube の広告収入ですね。もうたいそれぐらいの感覚でしかありません。 正直、え、そんだけしか稼いでないのとか、YouTube ってそんなに稼げないんだって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、もう弱小 YouTuber、底辺 YouTuber になると、このぐらいの金額にしかならないんですよね。いや、これ面白いですよね、本当に。YouTuber って、あの、億稼いでるとか、年収がブルフラーとかっていうふうに言われるんですけども、僕みたいな1万登録に満たないぐらいの、えー、チャンネルでは、そんなに収入にならないと。 で昔あったんですよね、僕のコメント欄に、あお前10分の動画作ってて、10分の動画作るのはその広告を貼るためだろうっていうふうに、えー、言われた方もいらっしゃるんですけどもあ、そんなことはなくて、正直そんな稼いでないんで、そんなに広告を貼る意味ないと。むしろ広告を貼らなくていいとも思ってるくらいなんですよ。で、なんでそんなに収入が低いのかっていうのは、2つのポイントがあって、1つは、えー、僕が収入源のある広告をそんなに貼ってないっていうのがあります。で もう一つ、もう一つはですね、見てる方が結構リテラシーが高いっていうのがあるんですよね。で、一つ目の広告を貼ってない理由なんですけども、僕は YouTuber として収入を得て、成 形, 形を立てて生活してるわけじゃないんですよ。 なんでそんなに広告を貼る必要がなくて特に広告で収入を上げる必要がないっていうのが一点ですねでむしろこれ広告外してもいいんじゃないかなとか最近思いながらも、まあ、ゼロでもいいんじゃないかっていうのでやってますただ実際この僕が得た収入は全部あのオンラインサロンに投げてます これ何かっていうと、僕が得た、YouTube で得た収入っていうのは、すべて僕の持ってるサロンのメンバーの方に還元してます。どういう流れかというと、僕が撮ってる YouTube、今、スマートフォンで全部編集してます。ただ、僕が実際スマートフォンで編集するのもいいんですけれども、それだとやっぱり面白くないと。で、フリーランスになりたい人たちが僕のサロンには集まってくださってるんで、そういう人たちに動画編集の練習としてやってもらったりだとか。 あとは、そのスマートフォンで動画編集をスキルとして身につけたい方に、実際もう収入、お金を渡して編集を依頼しています。なんで、もう僕が得た2万から3万ぐらいですね。なんで、それ以上の赤字垂れ流しながら動画編集をして、動画編集やりたい方にお願いしてるという感じです。 これ結構いいなと思っていて、もうその収入はほぼほぼ全部ですね、もう赤字になるぐらい、5万6万ぐらい毎月かかってるんですけども、それぐらいの規模で、どんどんどんどん編集をお願いしてるっていうのがあります。まず1点は広告を貼らなくてもいいと。で、プラス広告を貼ってるんですけれども、その収益源は全部あのオンラインサロンだとか、自分を慕ってくださるフリーランスになりたい方にお金を投下してると。 いうところがあります次2つ目リテラシーが高いって何かっていうと正直見てくださってる方もあのパソコンで見られてる方も結構いらっしゃってでパソコンで見る場合って YouTube ってそのあ広告をカットできるアプリがあるんですよねそういったアプリを使って見られてる方も多くでプラスリテラシーが高い方がいらっしゃるんでこれが広告だっていうふうにもうちゃんと認知してでクリックしないっていうのがあるんですよなんでわざわざあの僕が広告を貼る必要もなくて で、広告を貼るぐらいだったら、オンラインサロンの紹介だとか、あとは別 の, あの自分のブログを貼ったりだとかした方が収入になります。なんで、そういった意味で、そういう風にわざわざその広告、YouTube の広告を貼らなくていいっていうのもあるっていうのが、僕らの、えー、YouTube チャンネルが全然稼げてない理由の一つになるかなと思ってます。 まあ、正直そんなにあの YouTube 広告で収入がなくてもいいんですけれどもじゃあなんで僕がこの YouTube チャンネルをやってるかっていうともうただ単純にフリーランスの生き方を紹介したいからです、えー、正直ですね僕が昔フリーランスになる前銀行員だった時代の時って全然情報が出てなかったんですよフリーランスってフリーターと一緒だとかニートだっていうふうに思われてたぐらいでで実際じゃあどうしたらそのね 独立をしてフリーランスとして活動できるのかっていう情報が全くなかったんですよねなんでそういった情報を面白おかしく YouTube の中できっかけとして発信できればなと思って僕は発信してるって感じですなんで10分以上の動画を使わなくてもいいですしプラス広告を貼らなくてもいいっていうのがそういった流れですで YouTube の中で僕がインタビューコラボだとかあとはフリーランスの方動画演習最近で言うと動画演習やってるタイペイ君だとかあとは えー、一人で 留学エージェントをされて山広さんだとかとコラボさせてもらったんですけどもそういった意味でいろんなねフリーランスの方を紹介してあこんな人もフリーランスになれてるんだとかこういう生き方もあるんだこういう仕事の方法もあるんだっていう生き方の一つの選択肢を僕はこのチャンネルで紹介したくて動画配信をやってるって感じですもう決して動画収入を得たいなっていうとか思ってるっていうわけでもなくてまあ少しはありますよそのやっぱりやっていく上でこの動画をやっていく上でやっぱりもうね カジオ垂れ流して毎月100万垂れ流して放送してるっていうようなやっぱりビジネスの上でやっぱりマイナスっていうのはダメなんでそういった意味でもまあプラスに持っていかせるようにもやってるんですけれどもそういった意味でもうそのわざわざ広告を貼らなくてもあのいいメディアを作りたいなと思っていて今配信をしてるっていう感じですもう一つの理由としてはフリーランスの生き方を面白おかしく 提供で、きななととととといいうところでインタビューをやりながら僕ののの生生活活だとか海外の生活の話につててまとめていくとでプラスフリーランスになりたい方に向けて発信してたりだとか、ミニマリストとして生活されている方に向けて発信しているので、そういった意味でミニマルな生活だとか、コストパフォーマンスの良 い, い生活だとか、再現できやすい海外の生活の仕方を配信することによって、 あ、こんな生き方もできるんだなとか、あ、この人がやってるんだって私もできそうだなっていうふうに、もう何て言うんですかね、もう言い方悪いですけど、踏み台にしてもらって、あ、これだったらできるんじゃないかっていうような再現性のある話をどんどんしていこうかなと、えー、僕は思ってる次第です。やっぱり YouTube って難しいんですけども、えー、こう、収入を公開するとまたちょっと面白い化学反応があるのかなと思って今日は公開してみました。で、実際エビデンスだとかを出すとやっぱりその Google の規約に違反することになってしまうので、そういった話はしないんですけれども、まあ大体それぐらいあの収入になってるよって話でした。で、実際僕がどんな仕事をしてるのかというと、概要欄にっ貼ってあるあのプロフィールで僕の仕事を一覧でバッと。 載せてますよかったらプロフィール見ていただいて YouTube 以外の活動だとか Twitter の発信だとか今からちょっと Instagram もまた新しくやろうとしてるんで Instagram、えー、どんどんやっていくんでよかったら見てみてくださいでプラスあとはブログもやってるんでブログも見ていただければなと思います 最近はですね、僕の収入でいくと、あの、福岡のメディアを作ってるんですけど、それがめちゃくちゃ伸びてきて、いや、それが面白いんですよね。いろんなところから、あの、取材依頼が来まして、どんどんどんどん取材に行ってるっていう感じです。もうめちゃくちゃ忙しくなってきて、で、その、僕が持ってるコミュニティの中で、その取材依頼を受けて、その取材を行ってくれる方をどんどんどんどん選んで、で行ってもらって、で、記事を書いてっていうのをバタバタバタバ タ, バタやってるんですよね。それと、 同じように同時並行でフリーランスの合宿やったりだとか次がですねベトナムのハノイでやろうかなと思っていてベトナムのハノイでやったりだとかニュージーランドでやったりだとかあとはブルネイに住んでる学生さんと繋がれたんでブルネイっていう国に行ってみたいだとかっていうのももうね世界各国でいろんなところで面白いことをどんどんどんどんやっていこうとしてますなんでわざわざあの YouTube で収入を得なくてもいいというのが本音なところですまあ正直 まあ、得られたら得られたり、全然、それは嬉しいんですけれども、そっちの方が嬉しいんですけれども、まあ、そんなね、いろんな、やっぱり YouTube が稼げるだとか、YouTube 簡単だよって話もあるんですけど、難しいところもあるんだよっていうような裏話もできたかなと。で、実際おすすめなんですけれども、やっぱりエンターテインメント、面白い、コンテンツイズキングっていう風に言われてるように、やっぱり中身が面白くないと見ないですよね。僕もよく見てる YouTube が、 あるんですけれどもやっぱりそのサバイバルチャンネルだとかもうすっごい面白くて見てるんですけどそういったチャンネルでやっぱり中身が作り込まれていたりだとか非日常自分が味わえないような体験をしてる動画って超面白いですよねそういったコンテンツを作るとやっぱりいいのかなと僕は思っています今日はですね YouTube の宗教を大効果して でプラス、なんでそんな伸びてないのか、失敗談と、えー、今後やったらいいことっていう話をしていきました。いかがだったでしょうか、えー、よかったらですね、僕も今後ねあの、面白い話ができるように、いろいろと移動しながら、その移動先でどんどんどんどん新しいことやっていきます。よかったらチャンネル登録していただいて、また、えー、ぜひぜひ一緒に遊びましょう。というわけで、えー、今日は YouTube の話でした。ありがとうございました。バイバイ。